なのおやなかしい何者だ思い出されるのも無理はない少しみすぼらしくはなりましたが魔法使いベルドにございますさようあなたには借りがございましたがとはいえ私も先代女王に体温ある3 ティトレルの指輪を渡すなら妖精の国に手出しはやめましょう指輪はここにはない何ですではどこです知っていてもお前などに教えはしないならばあなたに用はない踏みつぶして差し上げよう私の意味を侮るなおっと気をつけなされ かつてのお友達を傷つけますよ<笑>カエルのイングベイを覚えておいでかなイングベイ獣を操る術があるとも知らず自らこんな姿に演じたのが運の尽きベリアルよりも役立つしもべです後で伝えておきましょうお前は妖精女王を喰らったと 役に立たぬダーコーバの魔法が解けてしまいよった妖精の小娘めいことごとく邪魔をしよってさあ死ぬ前に吐け指輪はどこだおお俺の体で好き勝手やりやがってイングベイ あ, あ 女王ごめんなさい痛かったでしょうしゃべるな大丈夫だきっと助かる待ってよ。今妖精たちを呼んでくるいや行かないで<笑>あなたにたくさん話すことがあるの聞いて私魔王グに勝ったのよ 知ってる。噂で聞いたよ。勝利へと導いた妖精の女王のことをやったなメルセデス笑わないでねイングペイ私私あなたのことが好きなの 俺にぐ俺に雷を浴びせろ俺を撃ってくれメルセデス君の告白にどれほど俺が苦しいかわかるかい死ぬられた運命にある俺が君の汚れない思いに応えられるはずないじゃないか今になって己の気持ちに気づいたとしても 予感していたのよ命を投げ出すのじゃないかと生きておったかバレンタイン王女誰だダークーバがおとなしくなった誰だかわからんのも無理はないスカルディの友人ベルドーじゃお前があの時の魔法使い こやつにかけられた呪いの恩恵で死んでも正気を失わず術も使えるイングベイに何をしたの変身は彼の意志コルドロンを壊そうと変化したのじゃでは終焉を避けるために運命は皮肉なものじゃ自身が終焉を導く獣となるとは あ, あ化け物双子の片割れを食らうがいい血の涙でも流しながらなただ殺してくれ俺を殺してくれ行くべ分かっているわあなたが救えぬなら私も。 ベルベットじゃないか母上だと思ったのにイングベあれはゴルトロンはどうなった頭の中が真っ白だ思い出せないそれにしてもヘトヘトだこのままもう少しだけいいだろうベルベット 眠ったのねヒングベイもう苦しむことはないわ一緒に行きましょうお母様のところへ三人で暮らせるといいねあの頃みたい共に愛果てたかサイファーの力がこれほどとは見くびっておったわだが まだ秘術の書があるこれくらいで諦めるものかんないぞどこだまさか落としたのかこの焼け野原にバカ者めなんということだ諦めはせんぞ諦めは 恐ろしい姿だこれが暗闇で聞いた声の主とわしを覚えておったか忘れられようかタイタニアの戦王でありながらその民をむさぼり食らう化け物そしてあろうことか我が祖父小いの鬼ともつけ出せまさか父上を我が見口は 何人も分け隔てなく飲み込んで荒に救うしれ虫の晩餐としている<笑>その剣を託したところで私の気の迷いが生んだ小さな全員の役には立たなかった父と同じくこの剣でお前を葬る代々の王の夜 血縁によって討たれる定めをたどれとでも申すかだがそううまくは行くまいよわしはすでに絶望が胸を浸しておるな胸を割り真の像をえぐろうと頭蓋を砕き中身は散らそうと あの女の呪いが寄生虫のように世の体内を這い回り元の惨めな姿へと戻すのだ悪夢だ永遠に腐った体で苦しむようにとオデットがかけた呪いだそれが過ちだと気づかずになダークーバの秘術で呼び込んだ武けしい闇の木はその痛みすら 楽へと帰るでは女王オデットはすでに察しがいい不死の力を取り払えるのはあの女の力だけだがそれも過去の話余は今や倒せる者なき不滅の存在となったっ我が祖国もこれでさえお前の相手もここまでだ。 そのちっぽけな肉をこの腐った胃袋に収めれば謹慎を食らう背徳が五体に閲絡となってかけよあなたは姿だけでなく心までもそうだともかつてこの国で望まれ今や最も恐れられる獣となったガロンの一部となれコルネリウス 黒煙が壁のように立ち上ってくる。これ以上は飛べそうにない。あ, あそこに炎が集まっている。お前は。手を出すなバルカンたち。これはこれは。鬼キスを。 かわいそうに煙で真っ黒になってあなたの白い肌が台無しだ生乾きの薪が多くて煙がひどいなぜ地上に出てきたのです地響きが聞こえないか炎の生まれる場所は海中に没したもう我らに戻る国はないだが心配はいらない 我々が人間に代わって地上の覇者となる炎が世界を我がものとするなら大地が海に沈むも同じこと私がそれを妨げる言わせておけば随分と侮られたものだ俺があなたの前で戦わぬのは見られたくなかったからだこの姿を 恐ろしいか到底愛せるものではなかろうだがお前もその容姿のごとき聖女ではあるまい多くをもてあそび殺してきたそして血だらけの指であの男の首をなで回すのだ純潔の宝すら捨て去って オニキス様お怪我はございませんかそこのお前たちグエンドリンの亡きに触れるなオニキス様うるさいこのままではここも海に沈みます進軍しなければ我らも俺に構うな行くならお前たちだけで行け消えろ俺を一人にしろ 仕方がありません皆にとどまるよう伝えよう俺はいつもこうだ一番大事なものを灰にしてしまってから悔やむおおグエンドリン。 悲しみの涙でこの命の炎まで消えてしまいそうだどうして運命は俺にこの人を出会わせたのだ離さないぞこれでお前は俺のものになったもう誰にも渡さない永久に 手の導くままに進軍せよその吹きつける大気の息吹が我らを一層燃え上がらせる鬼ニ様どうしたあの黒い剣士がこちらへ参ります我らでは押しとどめられませんオーズワルド どういういことだ、オニキスなぜ出てきた答えろ理由が必要かならば教えてやる世界が欲しくなったのだ全てがもっと賢いようだと思っていたが思い過ごしだったようだ私も残念だよここでお前と出くわしたからには あの時の汚名を注ぐか恥知らずのまま灰となり果てるかだ今度は生かしておくような過ちは犯さないあの時のようにはいかんぞ炎の国を離れる際最も熱い溶岩をこの五体に詰め込めるだけ詰め込んだ今の私は紛れもなく 類なき灼熱の化身だ、はああ随分と削られはしたがまだまだ力は満ちてくるぞ<笑>どうしたもう化けないのかまさか終わりではあるまいないやいやって。 ほうだがこの戦いで一体何度その影をまとったもう限界のように見えるぞ黙れ見てろ下がれバルカンたち ニキスこれは力尽きてついに正体をなくしたのだあの女の力に魂をむさぼられたもはや抜け殻ただの影だこれが魔剣使いの末路グエンドリンを見つけたら伝えておいてやるさ その哀れな最期をなさあ相手をするな行くぞ。